英会話を聞き続ければ英会話を覚えられるようになるあなたはどう思いますかあなたが毎日2時間繰り返し繰り返しアメリカ人の言っている英語の CD や YouTube の動画を見ていれば 言っている英語の内容が十分理解できる力がつきます。しかし、その英語のフレーズを使って英語を話す力はつかないのです。英語を日本語に訳して英語の言葉を理解できる 能力がつくだけでそのアメリカ人が話している単語やフレーズを使い英語を話せる力は身につきません英会話を話せるようにはならないのですではどうしてでしょうか 日本語語に訳しながら英語を聞き取っている間は英会話を話せるようにはなりません英会話を話せるためには英語の意味を日本語に訳さなくても一瞬で英語の意味が わかるようにならならければ英語を話せるようにはならないのです英語の単語や英語のセンテンスを暗記して覚えても英語を話せるようにはなりませんその暗記しているフレーズや 英語のセンテンスの決まり文句で英語を言うことができてもその単語やフレーズを使って英語の言葉を表現する力はつきませんもちろん英語流暢に話せるようには なならないのです英語を話すとは自分の言いたい英語の言葉が無意識に口から出てくるようにならなければなりません。日本人は暗記力でたくさんの英語の単語や 英語のフレーズを暗記して覚えていれば英語を流暢に話せるようになると思っていますがそれは誤りです日本人の3歳の子供はパパやママよりも日本語の単語は 多く覚えていませんしかし自分の言いたいことは口から流暢に日本語を話せますアメリカ人の3歳の子供も同じですパパやママよりは多くの英語の単語を覚えていません しかし自分の言いたい日常会話は口から流暢に英語を話せるのです。日本人の学生や大人はアメリカ人の3歳の子供よりも多くの英語の単語や 英語のフレーズを暗記して覚えています。しかし、英語の言葉は口から出てきません。英語を話せる、話せないのは暗記している英語の単語や英語の文章の数で決まるわけでは ありません毎日英語を聞き続ければ英語は覚えられるあなたはどう思いますかご意見があればお聞かせください。